皆さんこんにちはしろくまチャンネルです今日もご視聴ありがとうございます今日はあの今からダイソーの購入品の紹介をしていきたいと思いますでですねちょっと今日今日というか3日前からご近所さんがちょっと家の解体工事をされてて、えー、その工事の音がゴリゴリゴリゴリとかワンワンワンとかちょっといろいろ聞こえてくるんですけれども えー、ちょっと申し訳ないですけれどもお聞き苦しいんですが、えー、今日はちょっとそういうことでよろししくお願いいたしますはい、えー、初めに、えー、紹介するのがこちら、えー「キラキララインシール」はい。ラインになっているものでちょっとこれは初めて、えー、発見しました。 でこういう小粒の、えー、石のラインのものとちょっと大粒のものが入っている2種類ありました。でカラーも、えー、これは薄い紫紺色、えー、ブラウンを買ってきたんですけれども、えーとね、これの他にも薄いピンクと赤色とあとクリスタルとありました。はい、これちょっと助かりますねこういう風に。 ライン状になってるので自分でねちまちまちまちま、えー、しなくてもはいあのセリアはこれのもう少し大ぶりのものがテープとして売っているんですよねえー、とあれ6 0ンチぐらいやったかなはいでその、えー、とセリアのに比べるともう少しこうあの細かい、えー、粒のものですね どっちも重宝し そ, うですそれから、えー、次エンボスステッカーアルファベットの文字の分で、えー、少し文字が浮き上がっているタイプのシールですそれから、えー、またマグネットですもう最近マグネット祭りになってて、えー、次の動画も。 マグネットいいいっぱい使います、はい、あとですね、えー、こちらはストック用にクリアプラ版、えー、A4 のちょっと一番しっかりしている厚さ0 4ミリの分を買ってきましたストックストックですこれはそれからこちらは、えー、手張りのラミネートフィルム えー、B5 サイズでで4枚入っているそうですこれ学生さん向けの、えー、DIY で使おうかなと思ってるんですけれどもまあ猫、ね、のアイデアすごいなと思うのでちょっと、えー、これに他のものをちょっと付け足して面白いものができないかなとちょっと今実験中です。 であとこちらは小さいあのジャック袋厚めのジャック袋というのこれはまあ生活にも役立つし、まあ、仕事でもよく使ってるんですけれどもこれの半分サイズもあったらええのになーって<笑>いつも思ってますはいはいえー、お次はこちら えー、デニムの糸って言っていいのかな系統売り場で、うん、並んでたんですけれどもデニムやん、はいえー、薄い水色と買ってきましたもうこれ見た瞬間うわーっとも う, もう飛び上がりそうなぐらい嬉しくて<笑>でこれでね4つ5つ今ちょっともうアイデアがすぐ浮かびました。 あのー、すごく使いやすそうだしすっごく可愛くなりそうな予感でまだ作ってみないと分かんないんですけどもちょっとこれはね嬉しいお買い物でしたはい、えー、じゃんじゃん作りたいと思いますなんかやっぱりうるさい音<笑>聞こえてますね<笑>すみませんそれから えー、とこちらちょっと映るかなよいしょえーと木製のインテリア雑貨ですで、あのー、買うつもりはなかったんですけども、まあまりにも可愛いので、はい、つい買ってしまいましたもう何もこう手を加えなくてもこれだけでも、えー、十分可愛いです でもまあちょっと手を加えようとは思っています。はい。えー、こちらは歯ブラシのスタンドです。ちっちゃいちっちゃいです。これ2つゲットしてきました。で、こんな風にもう、あのー、水はけがいいように作られてて、で、ちっちゃいのでね、小、小スペースで場所を取らずに済むし、 もうあまりにもシンプルなんでかわいいなと思いました。でこれのね三角形、ま、丸っこい三角形もありました。はい、で歯ブラシスタンドでちょっと購入したんですけれどもこれねなんかめっちゃうるさなできましたねすいません。えー、っとこんなふうに。 ペンも立てれたり、ハサミも立てれたりします。なので、こう diy 作業中にずっともうこればっかり使う時とかまハサミばっかり使うときとかこう出てくるので、うん。歯ブラシ以外でも良かったらもう2つに使ってこようかなとか思ったりしてます。はい。いや、うるさいな。すみません。 それから次はこれ、えー、ちょっと大きい商品なんですがテーブルセンターですビニール製のもの で, でちょっとねテーブルセンターとして使うよりもちょっとこのモチーフを切り抜いて、えー、使おうかなと思ってます何に使うかはちょっと決めてはいないんですがなかなかちょっとね綺麗なので えー、なんか面白いものが作れそうな気はするんですよねはいで、えー、これお次はちょっと生活用品なんですが、えー、お洗濯の時の、えー、ハンガーですこのシリーズちょっと好きでちょっともう4つほど買ってあるんですけれども2つ買いたしました でまあ、こんな風にあの肩幅広げることもできるしあとここの穴にあのまたこうやって映るかな、えー、こうやって、えー、<笑>ちょっと映りにくいなハンガーを引っ掛けることができるのでこれ5つ穴が開いてます。あの雨の日のの日おお風呂場に干しておく時なんかねあの スペース取らずに干すことができます。はい、これなかなか好きなんです。このシリーズ。はい。あ、やっぱり小スペースハンガーって書いてありましたね。場所を取らずにたくさん干せるって。はい、なかなかいいです。あ、これを見せた方が良かったかな？こんな風に。引っ掛ける？る はい、ということで、えーとね、お買い物は以上になるんですけれども、えー、とこれはこれあのダイソーではなくてセリアの折り紙なんですけれども、えー、とこの、えー、呼び名が、まあ、私は2つ知ってたんですけれども、えー、皆さんからたくさんたくさんコメントをいただきまして。 いいやいや2つどころではないよということが、えー、この度判明いたしましたでちょっと面白かったので、えー、とちょっとご紹介したいと思いますで、えー、まず東京関東方面は今川焼きで愛知県は大判焼きそれから大阪とか岡山が五座候 えー、九州の、えー、福岡は2つ、えー、あって回転まんじゅうもしくは回転焼きと呼ばれているそうですでもうお一人九州の方がコメントくださってこの方は、えー、と福岡なのか、えー、福岡以外の九州の方なのかちょっとわからないんですがその方は、えー、太鼓まんじゅうと、えー、報告してくださいました で最後が、えー、この方ちょっと地域不明だったんですが黄金まんじゅうと呼んでいるそうです、えー、以上7つも呼び名が出てきましたでね一つのこの食べ物のことをそんなたくさん呼び名があるっていうのも面白いなと思いましたで、えー、他にももし呼び名があったらまた是非是非コメント下さい。 ということで、えー、今日の動画は以上になります、えー。ここまでのご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。